あおはようございますダイエット中の昼間ですえっ、ー、と今日はですね「えー、と盆栽世界」さんとの、はいえー、とコラボ第4弾編集長の篠宮さんに。 いいいはい、お久ししででです。す、はいはい。今日来ててるるんんん大丈夫です、はい、コラボ間違いな い,、はい。ななな。はの、い、巨匠、えー、巨あれんじゃ困るよな<笑><笑>見さんにです、ね、お宅にお邪魔してです、ね、盆栽の木を見せていただいてでまた次回ですね針、えー、金掛けの方クチに供述ていただこうと。 いうふうふに考えてます、はい、それからですねもう一人生徒役ということで今日は女子大生役の新藤喜美子さんに来ていただきますしい このサイズですここれれです。あこれもすごいですね。あこれすごいす、ね、あすごいいでです、ねはい。す, ごいすごい。す。何かこの木を作る時になんかやっぱり全部サイズちっちゃいじゃないですかははいい。<笑>それなんでそういうふうになっていったのかなっていうのが気になるんですけど、はいはい、結局このサイズっていうのはまだみんなほら手がけてないじゃないですか、はい、そうですね珍しいですね、はい、このぐらいのサイズ、うん、それでこのぐらいのサイズ の, あの素材ならあるんだけどはいはい。 このサイズでないっていうことは、はし木して3年ぐらいのものを<笑>あの購入してきて、それに針金かけたのが、こういう小さく畳み込む、ね、昔で言えば、タコ作り、タコ作り、うん、タコっていうのは足がほらくにゃくにゃくするじゃない、捨てるじゃない、それをあれしたと思うんだよね、うんうん、ここに魅力を感じたから、うん、作ってたってことですね、うん、作るるののもすすごいいんんでででけど、またそのこの鉢で持ち込んでるってい う, のが、うん、そうですね。一 ですよね、知るのののここれれさささんんんででですすすすよよねねもそううしいどか盆栽を始めた頃まだ全然分からなかった頃にここ、うん、からちょっと知り合い知り合いという 結構そうですね、うん、10年とは言わんけどそのくらいですかね、うん、その全然わからない時から教えてくれるんですよ、うん、もう何でもかんでも友 達, 友達みたいな感じであの仲良くしてくれるんですけどちゃんとこういう辺も教えてくれて。 いい先生です。<笑>いい<先><笑>まあ結局ほらこういうものがさ世間一般にもっと広げたい。そうですね。そうすればもっとね若い人たちも利用して作るんじゃないかなと思いますよ、ねうん。マンションとかでもできますもんねん。これだったらマンションとかでもできるできるしね、うん。こんなちっちゃいね。僕、ねね、入っちゃう。お誰これ。止めてください、ね<笑><笑>。これはすごいじゃないですか。これも。 それはね、もう15年ぐらい前に掛けた木なんでねこれでも太ったんですよね、うん、すごいですね こ, この鉢でですかそう、まあ、なかなかほらこういう小さい鉢に入れちゃうと太りも鈍るじゃないええそうですね 取ってくるからいいんだけどなかなかこういう小さい木でさ一本ずっと走らすのもなんか気になっちゃってさう、ね、だからここは正面だよねこっちですねんいやこ こ, ここらこ辺ですか、うん、ああこの辺ですねはいはいはいそうですねここですね、うん、ここが正面はい、ね、なんか8年も入ってそれでやっておられるから眺めててもね楽しいですよね、うんうん、まあ本来 このサイズで化粧鉢に入れるより、あの焼き締めの鉢に、はい、寄せ鉢に入れた方が木がどんどん出来上がりが早いんでね。ー<笑>うわー。これがね、こ れ, それが8年ぐらい前に作った木。あ、すごいですね。これへどこ行っても面白いですね。これは志村さんも知ってると思うんで。これも志村さん覚えてない。ここら辺の傷みきもね。 これも大きいんじゃないですか。<笑>大きいのね手放す可能性があるんで、大きいの見つけてるんです。大きいの見これちょっと大きいんじゃないかな<笑>。ちょうどいいよな。<笑>ちょうどいい。も<笑>うちょっと大きな方がいい。こちらですから。<笑>そうで、ね、さんね、ちょっと大きいんじゃないかなと思う。<笑>狙ってるな。<笑>狙ってます。いやそれはね、もう足元からずっと曲振ってさ、こ, このところ、えー、本当に。 タコ足がさ、う、は、じ、いはい、ゃうじゃしてるっていう感じの姿が、えーえー、これもともと細いってことですね。細い木をこうたたんでって形してるってことかね。たた、うん、んで一回どうやって太らすんですかね。そう、一 回, 回緩める、太らせてから強くのほらこのぐらいの細い細い木でこういうふうにあの作り込むからこれなんだようん。初めは。あ、でもこれも入れちゃってるんですね。化粧品ね。うんうん これ以上も太らせなくて、はい、これ分人、うん分人っていうのはさ、うん、あんまり太るより、えー、あの柔らかく作った方が、はい、らしいじゃないそうですね、うんまあ、このぐらいの太さのやつを畳むってことですねそうそうそう、はい、ただこういう分菌作りもあるってことですよねあるあるですよね、うんうん、ただ、うん、ほら分人っていうのはこれも<笑>ほらこれわこれはいい ちょっと飾だから削ってこういうね傷、うん、みきでやってるからさ。 山木にうん、まあ我々じゃもうこのぐらいがな、ね、現代、ね、これ板きの作り方っていうのはあれです か,、うん、なんか両脇2本削っとくとか何かあるんですか順番 い, やいきなり真ん中削っちゃうんですかで、うん、別にこの太さなんだけど、えー、結局初めっからこうに曲がってないから一年ぐら い,、まはいはいはい、あの針金かけて曲げ て, 曲げて1年ぐらいあれしてからねじった癖をつけてい て, てとです、ね、癖をつけてしっかりあのついた後に。えーここに これはいっぺんにやっちゃうんですかそうそういっぺんに片面だけやって結構大丈夫です、ね、大丈夫なんね<笑>んでこれは一つ参考ですね車輪をつけるには、えー、あの六月頃 あ,、はい、あのきやい、うん、水を上げてる時に車輪をつけるのが一番、はいはいはい、下の方からカッターを入れて、えー、引っ張ればずっと行っちゃうからさう、ね、ただここまで来たら少し、えー 少しずつこっち持っていかないといっぺんにずっと上まで行っちゃうからさ、はいはいはいはい、そこのところ注意しないとはいはい、はいはい、針金かけはでも一緒にやると危険じゃないですかその6月って針金かけは、ええ、やっぱし今自分10月からいい2月までの間の方がです、ねはいはいはい、別荘だよね味はよかった、うん あの会いました。したえー、やっちゃてよって言われちゃった。はいはい。いや ま, まあいつでも掛けられるんだけど、えー、やっぱり後々の管理が難しいんじゃないかな、ね、と思うんだよね。はいはい、俺はあのだいたい10月から2月の間。えー、ああじゃあもうベストですね今はね。そうですね。はい。シャリを向くのは6月だけども、うん、針金掛けは10月から2月、うん。だから一番好きな木、はい、みんな好きな木を。 はい、あれしてんだけど、はい、やっぱり寒い時期だからそうこ、ねうん、きいすあ、ね、<笑>あ、れなんかすごくないすああ、それすごい あ, こ れ, あこれも見たかもしれない前回。展開 みいい、ねうんもう原型がわかんない。 ね、だからこれも一つのこっちに枝があったってことですよね多分じゃないんですか分かんないけどそうそうですよねそれでそれが一つのそれはね挿し木した木なんねあこれでね、うん、そんで鉛になってる方が根が張らなかったもんで、えー、鉢上あげる時にそういうふうに鉛にしたんと あのくっつけたわけじゃないってことですよねたぬきじゃないんですよね、うん、ここに芯があって太ったんですよね、うん、で太らしたやつをそれも一つの家具みなさんの作り方だってことですよね、うん、いらない木を伸ばして太らしてその中に、ね、一本たぬきがあるんだ見分けられるかなクイズクたぬきを探せたぬきを探せあ、当たったらもらえる当たったらもらえる<笑> これで す, ったんです当たっはあれですか釘とか何か何も打たないです寄せて。 寄せるっていうより初めにタヌキの方の木を枯れたやつね、はいはい、枯れた方 こ, れ こ, れ、えーうん、これをこっから向こうへ持っていくのに、はい、ルーターと広告であ彫刻刀で削って、はいはいはいはい、あの深く溝を作るわけ、はいはい、そんで溝に埋め込んでその時は何もあ一応仮で縛るで。あの針金で一 応, 一応そうです、ね、縛っとい て, といてそうするともう。えー これだって五六年ぐらい経つのかな。ああ。だいぶ太ってんだよね。これが太ですね。うん、太って丸んですね。あの釘打って止めちゃう人もいるんですよね。うんうん、いるよね。で釘は深めに釘刺せばこう巻いてきちゃうんで、うん、はね離れないってことですよね。それでもね、多分溝に溝に入ってるから、うん。ただ溝に入ってるから、えー、この木がさ、えー、太ると。えー 割れる、口開いちゃう場合あるよね、こっちが。なるほど、なるほど。腐んないもんですね、これね。で、う、も、ん、やっぱし、用語代ちょいちょい塗ってあげてさ、それでしとかないと。はい、枯れた木だから、えー、要は。だから、水なんかに弱いじゃないですか。はい、はい、そうですね。これも面白いです、どこ見てもね、うん、これも面白いですし。 狸のこの成功例みたいな。うんうん、そうですね。あんま な, いじゃないで す, かですね、うんか。昔は多かったんだよね、この狸ってのもね、こういう彫刻ね、山木っぽい自然の彫刻がなかなかできないんですよね、うん。みんなこう単調になっちゃうんだけど、こういう穴を掘ってるようなやつとかね、うん、こういうの山木っぽい。やりそういうところは自然さを出さないとね、そ, そ, それができないんですよね。味が出てこないじゃない。なかなかうん、ね、こういうんだって、こ う, いう曲付いてますもんね。 このま、ね、っすぐじゃなくて少しこう変化つけてそういうのはでも強制的に削るんですよね少しこういうそうそうそうま、うん、っすぐじゃ面白くないからそうルーターでさ、えー、削ってあげてそうですよねだから必ずしもこの木の繊維に合わなくてもあ全然問題ないうそうですよね、うん、あだからそういうことを聞ければそうん、いうことですよね、うん、岩鶴梅岩鶴 梅, 岩つる梅、うん、でも。 このサイズは最近のいい、ね、最近の、ね、曲はね、曲ね僕でもいいのすごいありますよね。あ, あねこの辺のやつとか。あこれもねすごいですよね。うん、蜂もすごいですねこれ。これこれなんですか？するも同じだ。同じですかね。岩、はつる梅。かわいいですね蜂が。蜂はどの方でしょうね。なんかああきおさんの蜂だ。あきおさんに、はい、高橋あきおっていう人が。えー いたんだけど亡くなっちゃってその人が元気な時は町町のさんと仲良くって町の さ,、はい、さんから結構教わった。これもすごいですね。バラ？バラですかこれ？バラ。高いですね。シリメンこれで。すごい。シリメンもぜひ。シリメンも。シリメ台湾ツゲ。台湾ツゲ、うん。これこんなでかかった。 上の交換会がね、安かったんだ、えー、この木。まあ、えー、買った時はほらこんな大きかったから、えー、誰も誰も声出さないでさ。えー、まあ見た時はあこれは小さくなるなと思ってさ。借り込んで作って。足元だけ使った。ああすごい足元がすごい。ああす ご, すごいじゃないああね。へえー。なんか太鼓みたい。ああ私これこれ衝撃ですね。私はこれ。これ衝撃。ちりめこんな太鼓。 この足の粘りでこの曲ですよほ、うんでやっぱりこういうふうに座のを太く小さく作るのにはやっぱり大きい木の木を買ってきて取り木するのが一番早いね、えー、あ, あの木がさ結構太いですよ太いですねこの木なんかもいあっ駒駒指これ取り木したの 今今年年取り木して、はいはい、もう完成あ今年ですかがすごいのぐらいのの大きなやつ そ, う多かったそれでこれででこは所沢園芸の交換会で買えちゃったんで す,、ねすぐうんまあ。 あれしたときはあの取り消する前はみんなこのぐらいのところ前がまだこういう小さいのやってないからさ、はいはいはい、こういう雪はないけど上を見てさあそんなの取り消えすれば小さくできるなっていうチーズとスイーツ？<笑>私これ<笑>私これにします<笑>な何を二人でできちゃうのよ<笑>いやこれねこれ八木また春雄さんですね。 高いんですよ今。一、うん、曲あるとだいぶ違うんだよで、こんな低い曲じゃ後からつけられないですね。この太さになっちゃうと、んうん。で、これほらチリメンツのみんなご存知だと思うけど、鶴形だから太人がお、う、手、んうん、いんだよ ね, んね、うん。これいいですね。ちんっとそのそれ？<笑><笑>あんまり温めないでよ。<笑>これもいいですね。 例えば伸ばしますか。伸ばさない。もう、伸びたら、うん、刈り込んでいく感じですね、うんえー。あとは肥料を。肥料は、いいしっかりあ げ, げる。私の気をまぐれ、合わせようとしてますけど、<笑>私は違う<笑>冗談ですけど、ちょっ と, ょっと<笑>入れる<ま>。<笑><笑><笑>まあ、これも、ほら、角鉢に入れると、もう少し、見栄えが良くなると思いま す, すね。これ、まあ、針鉢に入れて、あるから、えーうん、まあ、こんな状態だけど。 名の通ったちりち、ね、めんではねなんですねと大き気をつけないとあるんですよでかいのが。 太ってたの特にそういうのは太りやすいんで、うん、い木はほとんどぞですよねほら今あの落葉してるからこういうふうにまとめても大丈夫だけど、はいはい、あのそれが春先になって芽が吹いて、はい、葉がもう少し開いちゃうとこんなに詰められないから全体で。 棚場使っちゃうから。で、心拍を室に入れる理由って、やっぱ大きさもあるんですか。いや、葉っぱ。葉っぱだよね、あんまり、ほら、焼かせたくないからさ。なるほど。ここすごいっすよね。ね、ねさっき、ピューさん見てた、これ。サルスベリ。ールスベリ。百十個。サルスベリーで、そういう作り方っていうのは。これまた。変わった。武藤じゃないかな。あ、武藤ですね、夢ですね、武藤さん。はい。見て、すぐ分武藤さん。え。 うん、ああ、それもすごいですね。<笑>これ置いておきましょうか。あ、う、あ、ん、八もかっこいい。それはどうした、ケーシン。この人も有名だよね。そうですね。八。に心。心ですね。うん、ですね<笑>やっぱし、持ち込みだよね。持ち込まないと、座も良くならないし、古さも出てこない、味がない、うんうん。いいですね。これも、お、わ取引。 トリキで、そこから枝を細かく作っていった、っていう感じですかそう、うん。取り木する前にある程度もはがりはがりして枝を密にさせるためにはがりは十分行って。草替えで、替で、替えでですね。替えでとモミジも結構あります。よねうん、替えだともミジだね、ここはってる感じ、うん。モミジはこの辺だよね。ざざ、ね、がいいでしょう。えー やっぱりこれは持ち込みだよねこういう小さい鉢で持ち込むと座がどんどんどんどんもう結局なんていうの小さいこの器の中であれしてるからさこの根がどんどんどんどん動こうとするんだけど動けないからやっぱりこういうふうに横に出てくるうんそんで太ってくるこれで2年ぐらいかな大きさはだいたいそのぐらいでだ と, イジーってことですい、ね、そうそうそうで植え替えはしてますよね うん、植え替えするけど俺植え替え嫌いだからさ<笑>嫌い。三3年三年にいっぐらい、えー、そうなんですかでこれだけあったらね、うん、だからね余計あれなんでねあのあの規制が上がらないよねあやっぱし根をきれいにしてあげて新たに根を張らして、はいはいはい、あれするとやっぱしこういう枝ももっと出ると思うんだうんこれだけあったら大変ですよね大変ですよね 先ほどは何ですか根が張らないから太るんですかあんまりほらあの柱と細くなっちこう小さい木に置いとけば鉢に置いとけばさ、はいはいはい、もうそれ以上ほら伸びようとしても伸びないじゃないですか。 そで太るってことうんそうそうそ う, そ う, そ う, そうまあこういう幹はやっぱり成長は遅いよね、はい、こういう小さい鉢に入れてお、えーえーえーえー、くと、えー、やっぱりダバチで管理した方が、はいはいはい、ほんで枝なんかももっと密になる。ということで今日は高木さんの。 お棚拝見、お棚拝見、昼散歩ですね昼<笑>散歩ですね<笑>散歩。<笑>前回のオムさんに続いて、あ<笑>いこうかの昼散歩、勝手に名前使ったんです<笑><笑><笑>ということでやりましたので、次回は、はい、今度は木造りの方を勉強したいと思います、はい、教えていただくか、はい。ありがとうございました<笑><笑><笑>え、違うの<笑>、はい、ありがとうございました<笑> 結構長かったですよね。長かった。で撮ったんだ。なんか避けてます。避けてますて、うん。あ、これ最近やられたんですかね。うん、ですか。これはいつ？最近ですか。十二月？ああ、じゃあ最近ですね。ちょっとわかんなくなってますもんね。綺麗ですてます。それはやっぱりこのぐらいのです、ね、ああ、三十センチぐらい。すごいすごいな。あれじゃちょっと長いかなっていう感じだった。はいはいはいはい。 昼間流全然、まだまだ甘ちゃんでした。た甘 ち, ちゃん。ここまでいけないから、全然甘い。<笑>え甘いですよ、だからそこを勉強したいんです、ね。上酢じゃなかっい、ね。上酢じゃない。まだまだ。甘い。<笑>まだまだ。これわかんない。本当にわけわかんなくなってます、ね。うん、ちょっとなんか、くちゃくちゃ、ね。ちゃ参考になってます、ねまあ。もう、やっぱ、どうするか決めて曲げてるわけじゃないっておっしゃってましたね。うん。うん、うだから、いろいろ面白いものができる。そうなんですよね。まあ、この作り方は次回。 そうですね。次回、いはい。木沼さんが来るんですね。ええー、私は勉強して、あいやいや、次回っですか。あ、新藤さんはやりま す, すまや。やっちゃいます。ね、<笑>今回ですね。今回っていうか次回。 こういう多分割れたところがまたこう味になるんですよね。うん、こういうね。だからね保護してないですもんね。うんあその保護そう。あれは保護剤を塗ってる？あ塗ってますけ ど, けど、うん。そこがまた味になるってことですよね。ゴムとかタイヤとかをやらずに、ねえー、そうですよね。折れたところもイかす。イカすといことですよね。ね作り方があ。はい は,、ねはい、はい。こう期待くださ い, ださいだ。楽しみです。は、え、い、ー。はい。あれか<笑>